クッデカの お, 戻りだぜおいコーヒー持ってこいよさっさとしろすみません私はアンダーソン警部補の命令しか聞きませんえそうかい<笑><笑><笑>人間に命令されたら黙って従えいいな本当にありがとうございますあと一晩でも外で過ごしていたら できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ普通はアンドロイドを嫌うのになぜ助けてくれるんですか私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ はい、最後はですねさっきと変わってですねアンドロイドに対して本当に思いやりを持って人間に思いやりを示して接するかのような接し方をしている描写が描かれていました作品の中でもですねそれぞれアンドロイドに対する接し方ってちょっと違ってくるように見えたんですけどデイビッドさんはこの作品の中でこういったことをですねどのような意図、思いでこういったシーンを描きましたか。 Some people would probably like them a lot and, and really feel empathy for them. And I thought that people would just see machines in them. And I wanted to really to represent these two types of relationships you can have、uh, with, with androids. And we have characters like Hank, for example, w will go from hating androids to discovering them and ending up you know, loving them. And I think that's, that's a very、uh, Interesting aspect of the game is to show how diverse the relationships can be. But also, I thought that society itself would be a little bit ambiguous because there are always people who enjoy technology and benefit from it, but there are also, there are also people who suffer from technology because they lost their job, because you know there are different consequences on their daily lives that they may not like, but losing their job is a, is a very important one. So, also, it's a matter of money, it's always the richest ones. なるほど、ありがとうございます。 ちょっと大沢さんに聞きたいんですけどあの質問の中でまた多かった質問で日本人は結構昔からあのロボットアニメですね「あのアトム」とか「ドラえもん」みたいな、えー、ロボットアニメを、えー、見て育ってるので割とそのロボットに対して友好的な感情を抱くんじゃないかなみたいな質問を、えー、たくさんいただいてるんですけど実際のところそんな感じなんですかねどううでしょうこれはそのよくあの、まあ んんて言ううでしょうねよく言われる話なんですけど実はそこまでの根拠がないというふうには言われてますただそれは別になんか日本人が実はそんなにロボット好きじゃないとかじゃなくて世界中みんな案外ロボット好きですっていうことはまず言っておきたいかなと思いますあのだからあのそこに関してはあの細かい違いは文化的な違いとかありますね例えばあのかあのいわゆる欧米人の方が口で 表情を表す傾向が強いとか、日本人は目を見る傾向が強いとか、そうした文化的な違いというのはありますけれども、まあみんな人間なので、あの人間は好きですっていうのは多分あると思います。ありがとうございます。ここまで皆さんにいろいろな意見聞いていきましたけど、やっぱり人間の感情としてですね、それぞれあの捉え方っていうのはまあ。 ババラバラなななななのかかっていろんな考え方いろろんん考ええ方方捉あるかなと思いますさっきあのデイビッドさんがコナンについてお話ししていた時にですねここら辺の皆さんですかねサムズアップしてらっしゃる方もいたぐらいですねコナンに対してあの僕たちよりも深い愛情を持っている方もいらっしゃったりとかそうですしねそういったところでまあ個人としていろんな感情を抱いている抱くだろうっていうお話さまざまなですね感情が生まれるんじゃないかっていうお話だったんですけどじゃ次はですねじゃ個人じゃなくて社会 社会に高度な AI が実現したときに私たちは、社会って一体どんな風になっていくんだろうかっていうですねテーマでディスカッションをしていきたいというふうに思いますこちら、ですねまたデトロイトの作品の中では社会、高度な AI が登場したときに社会がどんな風になっているのかっていう描写をですねシーン、用意しておりますので映像をまず見ていただきたいと思います映像お願いします。 耐えるべき機械たちが俺たちに取ってかもしれない失業率は 35% 大勢の国民が失業中おいどこに行くつもりだんおもしれお前らアンドロイド様のお出ましだぞ ねえこいつ見てみなよ仕事は盗めるくせに立てないんだって逃げる気かたっぷり痛みつけてやらほらやっちまえやりな はいということでこれもしかして三宅さんがさっきトラウマになっていた映像なんじゃないかなってい う, <笑>うい打ち合わせしてないけど出てきました、まあ、<笑>すいませんトラウマを掘り起こしてしまったみたいになってしまって申し訳ないですあいやいやいやまあこういうですね反映してる裏でですね社会の中でテクノロジーに対して反感を抱いてでモもあってテクノロジーの塊のアンドロイドにですね当たるっていうシーンも描かれていますえこういった中でですねこちらの二つのシーンを見ていくとえ作中ではですねテクノロジーがもたらす 社会の光と影の部分が描かれているんじゃないかなというふうに思いますそれもですね影の部分というのはさっきからお話に上がっている仕事が AI が登場することによってなくなってしまうんじゃないかとかそういったお話局所的なお話 に限らずですねもっと大きな社会の分断であったりとかもっと格差がですね広がってしまうんじゃないかといった社会全体を巻き込むですね大きな問題として描かれているんじゃないかなというふうに思いましたデイビッドさん、どうでしょうこちらのシーンを描くにあたってそういったどういった意図を持って描かれましたか Um, because many people say that because of technology, human beings will lose their jobs and that、uh, unemployment will, will get much higher. And that's plausible. I mean, it's, it's very difficult to know for sure. But when you look at the past,、uh, the, the previous revolution may be、uh, steam machines. And when the first steam machines arrived, people were saying exactly the same thing. They were saying, oh, but if steam machines do our job, then what will workers do? They will be unemployed. And you know what happened? i s actually not that.、Um, there was no higher unemployment. Machines took some jobs, but at the same time, new jobs were created. And human beings were working on different things. Is AI going to be exactly the same thing? No one can say for sure. Honestly, no one knows. What is sure is that machines are going to take some jobs. The question is Are we going to create new jobs in the future so unemployment will remain very, very low? Or, I mean, will we live in a society where human beings will work actually much less? And maybe instead of working 35 hours per week, maybe we will work 20 or 15 because there won't be enough work for everyone. But the impact of machines, AI, potentially robots or androids, is going to be very, very high and very important.